2020年7月三軒茶屋にオープンした通称ネオ大衆酒場と呼ばれる話題のお店をご紹介しますすでに店内から賑やかな声が聞こえますね黒板にはドリンクメニューが書かれています生ビールは330円サワー類も330円からありとてもリーズナブルドリンクも一通り揃っていますねこちらは焼き鳥のメニューそしてこちらは一品メニューちょっと工夫されたメニューが嬉しいですね これが人気のポテポテサラって酒の汗の王様ちゃうかなとろけた卵がめっちゃ合うね焼き鳥の提灯1本ずつ頼めるのでいろいろ楽しめますよこちらはせせりポーションタレもも煮塩丸発どれもボリューム満点です 続いて明太子ののりしそ天ぷらレア状態の明太子がお酒をどんどん加速させます泣く子も黙る「月見つくめ」「レバー酒が止まらへんで」「パルミジャーノつくめ?」「見ただけでわかるやん」「絶対うまいやつやん」「九条ねぎ肉巻き」「うまい」「一緒に巻かれたり」ご視聴ありがとうございました